今日はね、ちょっと日本舞踊でこんな曲で早いので出でちゃうのかなみたいなのもねやってみました皆さんどうでしたか あ, ありがとうございますちょっと息もあげましたはいそれではいろんな今日はね花シリーズでございました人生いろいろね女もいろいろじゃないですけども花もいろいろで最後は笑顔の花をパーッと咲かせたいなと思います最後の曲は「ネバネバ温度」です皆さん知ってます 納豆をねこう、美味しく食べれちゃうね、歌なんですよ。ちょっとやってみますから、真似してみてください。お茶碗とお箸です。すで、ね、えばね、えばねば、ばほう、いさっさっとお箸にね、ビヨーンってからげといて。ねば、あのにわ、ドニーはこの後に、アップ、う、って感じになります。マスクの中でもね、口角を動かして、笑顔をね、やってみてください。そんなことやってみますので。 では最ねネバネバ温度よろしくお願いいたしますぜひ一緒に踊ってみてくださいね<笑>はいお願いいたします ございました金紹介でございましたどうぞ今日もねごゆっくりしていてくださいはいではまたお会いに楽しみにしておりますありがとうございました